でお迎えください私たちチーム正門は究極の笑顔を発信中マスク越しでもよさこい大好きな気持ちを精一杯表現しますどうぞ拍手温かい拍手最後までよろしくお願いいたしますはい会長の皆様んに、えー、チーム正門でございます、えー、そこにですね一言、えー 大丈夫、えー。一言ご挨拶を申し上げます、えー、このよさこいそうかというイベントを実行委員長をやってます多々と申します、えー、本当に、えー、多くの方に、えー、お集まりをいただきまして本当にありがとうございます、えー、また遠方より参加をいただいたチームの皆様 あ, ーありがとうございます、えー、9月のまだ非常事態宣言が明けない中で えー、たった1人で準備を始めました、えー、わずか1ヶ月でしたけども多くの皆様に、えー、ご協力をいただいてご理解をいただいて、えー、なんとかこのお祭りを開催することができました、えー、本当に、えー、今までソカささら祭りというのをやってましたけどもそれ以上の、えー、観客の皆さんにこの会場にもお集まりをいただいていると思います、えー、まずもってお礼を申し上げますありがとうございます えー、ぜひですね皆さんにはよさいの楽しさあ十分に分かっている方そして初めて見る方いろいろいるかと思います今日は楽しんでいただければと思います他にも会場でやっていますので多くのよさいチームの お応援をお願いいいしたいと思いますさあ、えー、私の方で代表を務めております、えー、チーム正門でございます、地元の小学生から始めたよさこいの形今もう社会人や大学生の子もいますけども、一生懸命踊らせていただきたいと思います、演舞させていただく曲は、この空の色と全く一緒、晴天という、えー、曲を披露させていただきたいと思います踊踊り子を気をつけ精一杯踊らせていただきます。 よろしくお願いしますチーム正門聖典構えチーム お願いします なる大きな大きなお手拍子をいただいた皆さんに感謝を込めてチーム正門でしたありがとうございましたありがとうございまし た, いましたはい創価の連チーム正門の皆様でしたありがとうございました